皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月9日。今日のチームクエストに、ドンモグーラ討伐が来ていました。ポイント的には結構なものなので、スルーするわけにはいきません。これ、私も気づいていなかったんですが、練習札でも大丈夫なのです。今となっては、もう割とどんな構成でも倒せちゃいますね。とはいえ、この構成はどうなんでしょうか 世界樹の葉を何個か使う覚悟が必要な構成です。というわけで、無事に倒せました。チームクエストもクリア扱いになりました。忘れないうちに、速攻で報告します。次のレベルまで残り2500ポイントくらいなので、運が良ければ、明日レベル68になりそうです。でも、多分明後日になると思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。